小浜市小学校桐蔭学園ですえー、午前中授業をしてまいりまして今飛んでまいりましたえー、皆さんええー、ご声援の方よろしくお願いします桐蔭<笑>学園小学部黒金2019日構浜え<笑> 今小学生たちが皆様に感動をお届けしますさあ踊り子のみんな午後一発目 皆様の視線が子供たちの笑顔を引き起こしますさあまだまだいけるよさあ運動会で20年間踊ってまいりました「トーインソーラ」いよいよ外に出てまいります皆様に 先たちは原宿スーパーヨーロに出させていただきました。 皆様に礼、レいました。ありがとうございました。東銀河県小学部黒金でした。